そこに祭りの道があるならばかっとんでまっしぐらに夢勝負らしいカラフルな衣装にキレのある振り付けおなじみの三三七拍子はパワーアップ私たちの演舞を楽しんでくださいそれでは踊っていただきましょう JCB 夢勝負の皆さんですどう ぞ, どうぞ JCB 夢勝負と申します世界はまだ不安な状態が続いておりますが皆さんと少しでも楽しい気持ちになれたらと思ってこの作品をお届けししますどうぞよろしくお願いいたします。 皆様お手を拝借はい、さあせいもう一歩